今回はボディヒットにチャレンジしましょうまずバストラムの音を出すパームは手首の骨が出っ張った部分で叩きますコードを同時に鳴らす場合は中指薬指でストロークします4小節目からはボディのサイドを叩きます薬指中指人差し指の順番で叩くことで細かい三連符の音を出します ご小節目からはパームとストリングヒットを組み合わせて弾いていきますベース音を弾くときは1弦から5弦はミュートしますはいこのような感じでぜひぜひチャレンジしてみてください